は、え、い、ー、こんにちは。黒田和志です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、えー、まずその。レギュラーグリップの使い方というこう練習の仕方ですね。で、まあ僕はあんまりレギュラーグリップをお勧すすめしないんですが、こないあのえー、コラボしたゆうたくんがこれかっこいいからこれ覚えたいという話 で, ですね。まあ、あのすごい時間がかかる。桃も栗も3年かき8年って言いますけど、マッチド2年？ レギュラー7年って言われたりしますが本当にそれぐらいかかったかなって感じはしますでレギュラーグリップっていうのはですね、えー、っと親指のこ こ, こ, こででこさせるんですよ。そうすると親指の、えっと、ここだけで稼働させるとしんどいのでこう10手みたいにこういうふうにだから振りかぶった時ってこっちは簡単に振りかぶるけど左側の振りかぶりってすごいこうものすごい不自然こうだからすごい大変なのね で実際これであのリムショットガンガンやる人はここがものすごく腫れてる人が多いですね。でその時に視点をここにして力点は遠くにしておかなきゃいけないんで で, で最初の練習ですごく大事なのはこうバウンスさ親指だけでバウンスさせる。でこの時にみんなやっぱ普通自然こうなるでしょ。まあ、これでもいいんだけど結局 こ, こういう動きというよりかは。 ブラシこういうここが支点でここが力点にならなきゃいけないんでこうブラシスティックがこっちじゃなくてこういう角度でえ演奏しなきゃいけないのでだから親指のここの腹の部分ここの部分ここの部分でこう押してあげる感じのイメージなので こ, こでこうやってて押してあげるイメージなんで親指をこういう風に持ってきてでここの縁をこうやって 触ってこうやって囲んで触ってででで大きく振り返す、ね、まずこのこのスティックのこっちの右手だとこうやってやるバウンドリバウンド練習。これを左手で この手は開いてもいいので最初はこの状態で振りかぶっていくと開かなきゃいけなくなるのであとはあのこの指をかける結局この親指だけでコントロールするとこれはあんまり全って そのレギュラーの利点にはならなくて人差し指の先で要は細かくコントロールもう利点っていうのはこの先っちょでこう微妙なニュアンスがすごく出しやすいっていうまあこっちでもできなきゃないんだけどこっちの方が若干その。 利点的な部分はやっててあると思いますそうすると人差し指の先と中指を使えなきゃいけないので人差し指だけで今度はこう上向けてここをここに設置させといてで中指ででこういうのができると実際に。 とにかく視点がここだけど力点はできるだけ遠く離さなきゃいけない親指のこの第一関節の腹のところで押すイメージですね僕はねでそれにこの人差し指と中指が添えて押さえつけたり角度を変えたりこの微妙なニュアンスがこのマッチ度だと結構大げさにやらないと でも最近のドラマみんなマッチドですよねあまあビル・スチュアートさんもそうだし、えー、まあエリック・ハーランドも確かそうだったはずあの僕の好きな最近の若手のドラマみんなこっちなんでこっちの全然パワーがあっていいんだったの一部のジャズっぽいニュアンスを出したい時すごくバップ時代のニュアンスを出したい時はどうしてもやっぱこっち持ちの方が雰囲気が出るしであとこうこのリン クローズドリムとの連携がすごくよくて、こっちだとひっくり返すのすごいまあまあでもできなくないか。ネギュラハの方がこ う, こう回転させるだけで済むんですごい楽かなって感じがしますね。まあえ練習法としてはまあそのまとめると基本はこういう動きをここのちゃんとハウスグリップって言ってここはねこうお家にサザエさんのお家みたいになる。サザエさんのお家はこんなんかなこんなんかな。 こういうお家になるということねお家の形になるっていうお家の形になる方向にしなきゃいけないこうここにまっすぐこうこの垂直じゃなくてこう斜めにならなきゃいけないだから親指の腹がちょうど押 す, 押すところに行くところに行かなきゃいけないのねここでこれができたらこっちになるとこっちでもリバウンドでしゅこっちも中指苦手だ いうことですね、で実際演奏してると振りかける時はしっかりスティックが直角よりも向こう側に行くようにっていうところまでやらないとあんま使えなくなってしまうんで練習してみていただければと思います。えー、というわけでレギュラーグリップの使い方の練習基礎練習の仕方でございました本日日は以上になります今日も最後までご視聴ありがとうございました。